わしらの中にだからまず。 あのゲームに出てきた、a、えー、私ですか？そのおどおどした？口調がまさに a 子スタッフロールの中にあった名前の中から。え、ど, どして私のゲームに出てるんですか？エロブタゴミカス女にその？<笑> 背が小さくて、口が小さくて、口が。とりあえず、次に行ってみようか。そうか。シーコはミオ だ, だ。あら不思議。シーコ、シーコって。じゃあ。そうか。ディーコは小泉。うん。それで間違いないと思うよ。 ふーわークズリなんじゃないか<笑>そういえばさークズリって名前はもう一人分あったよねもう一人分？スタッフロールにあった名前ってね積木小泉西音寺美代田佐藤クズリュークズリだったんだよ、ま、間違えたわけじゃないよこれは一体どういうことか これでで証明できるあのゲームには崩れん妹ってなんだゲームの中で FO その言葉からしてしかもその妹もじちなみに f 最初に死んだ女子高生。 じゃあサクッと終わらせちゃおっか<笑>。<笑> い, い子が殺された理由はつまりいい子はサイクスリュウ君をどう思うしつけえ野郎だなけど、そいつはそれをはっきりさせるには音楽室で起きた殺人だねほら最初の事件意外とマメなことするんだなレトロゲームマニアには古典的男女じゃあまずは事件の流れを説明 C 子と D 子の4人は玄関ホールですぐに2階の音楽室の前にはでも音楽だからそこには音楽室の窓ガラスがさっき玄関ホールで聞いたガラスの割れるようなしかも D 子のそこんな感じうん実に分かりやすい説明だったよ 室で女子高生を殺した後いい子はどうしたのかな音楽室の真っ外に脱出したそこからいい子音楽室の前に外から音楽玄関ホールを通るししかも玄関ホールから4人がいたはずあの女らはそのゲットアドガラスの割れれは違うぞそのそして 音楽室にあった凶器ね。 死因は王だじゃねえでは水槽で凶器にするにならばあのピアさらにでかくな調べが奏でスケール的に逆に砂利で殴ったって線はどう音楽室にあった凶器ね割れたガラスの灰死因は王では水槽で凶器にするならばあのさらにでかく調べが奏でスケール的逆に砂利で殴ったってそれに賛成だ そうだあーらら<笑>選ばれてねえし砂利その小さい砂利を袋って凶器がゲーム内だったら縛って袋状にしたスクスクール水着に砂利をインでも犯人を変質者に見せかけるため狂器に使う袋だってどうだモノクマ自分が作ったミステリーズけど本当に大そのいい子さんには共犯者と言えるリコっては 音楽室の事件の重要な手がそれにねリーコさんは被害者の女子高生からいい子さんはそれを知ってとついカッとなってでも明確な殺意はあったはずだよきっと思わず気を失わせてしまってうわ、まま、かるん だ, だそのいい子もゲームの最終日である4日目に念のために聞いておこうかな。 おそらく妹を殺された復讐の豪華に身を焦がってああそういうしかないよねそれが事実だとおいどっちなのか俺が覚えてないよね覚えてなくたってわかるよパスで社会の害虫で歩く条例違反の崩れ以外に優しい小泉おねえを殺すいい子の小泉おねえもそっち<笑> だが小泉の殺人はこれで証明できる関係ないと考えるわけその証拠にビーチハゲームの中で殺されてたいい子もこの関連性最初の女子高生の復讐としておっねえ もう白状しちゃいなよ い, いい加減にしやがれ性能のあんたはそのゲームごときを信じ込んでそのそうやって決めつけているだけではそれに確かにクズリュウは怪しいがあこれは真犯人の罠という可能性もあると真犯人は そ, そいつはそれを利用するゲームという動機を隠れみ実際そうなんだろうはあわからないのか 何<笑>だろう何言っちゃってんのかな<音楽><音楽>何言ってんのこの眼鏡癖私が小泉<笑>なんでひよこちゃんを歌うたイ西園寺が今日に殺人現場のビーチハウスに行ってたんだビーチハウスなんかにおてない<音楽>それは違うぞ あっ思い出した<笑>みんなは知ってると思うけどそんなにかリ<笑>ビーチハウスには行ったよでも朝の散歩の時だけですそれは違うぞ 朝の散歩の時だけって、はい、な俺とてなたは海水浴おめえを見かけたのはその30分後。 14時30分に小泉と待つ相談が西園寺を見かけた15時30分はそういや崩れもダイナーの前えっお前そこ事実なんだかとにかく だ, だから知らない夫だバー、うんうん、らくだからこそそしてビーチハウスに先その証拠も それいっソニアさんを責めんじゃねえよサイヨンチュワルのはあんたらの頭だはあーこの謎に終末の審判を小泉を殺すこれはマナなんだってばお前さんがビーチした間違いないんじゃ。 それはクローゼットその時にグミを落としたそれは違うぞそのグミってさフいい年こいてグミなんか食ってんのはそのチビっだけだ自分だってクソチビのくせにもみ悩んでるくせに西園寺がグミを好きだったのは確かだイチゴ味とメロン味とマスカット味ちょっ だってて落ちてたえ《そのグミって黄色いの?》なら私のじゃない私が食べてるやつに黄色いグミなんてんそうなんだ彼女がコテージに大量にじゃあその黄色いグミは 起こした手とあれは小泉が最後の力をそれは違うぞいやあのだからきっとその時に死体を引き出けどはい理由なんぞ最なサイ西園寺さんが犯人だとあれだけ血を流してる死体にさあれ 汚れてる。ほらね。<笑>まだ決まったわけじゃねえぞ。なあクズ流。どうしてお前はそこまでサイオン寺が犯人だって言い張るんだよ。<笑>うるせえ。俺が犯人だって言ってんだ。 を塞いだのが小泉じゃねえならそれをやったのはサイオンジだサイオンジが小泉を殺してその死体でドアをふさいだんだよ犯人はサイオンジ以外に考えらんねえドアをふさいだのがそれをやったのはサイオンジだサイオンジが小泉を殺しその死体でドアをふさ犯人はサイオンジ以外に考えらんねえサイオンジが死体を移動させたあいつの体は血で汚れてるはず それがどうしたんだボケイーチハウスにはシャワーが死体を動かした時の血なんざシャワーで洗い流せばいいだその言葉切らせてもらういやシャワーで洗い流すのは無理だ申し訳ないですなかなかだったら汚れてもいいようにそそんな変態チックなことを そうか聞いてくれクズリつまり、うん、そうそうそ確か排水浴の町あれは2台のお座に当事者であるわしが証拠俺を疑うなんていいど胸よっしゃー この先ずっと土下座のままでしかし逆にかっこいいよくねえよやだよねえみ、うん、えー、なのバカサイオンジさんうるさいケロブタケ<笑><笑>ロブタですみませんねえサイオンジさんえ君は犯人じゃないに、うん 証明できるこの手紙ってさ。 同士のぶつかり合いいこそが美しいんだだからおめえはどっち側のスタンス僕はどんな絶望でも打ち破る絶対的な希望の味方ってだそしてその絶対的な希望白でも黒でもないグレーの立場そして勝利も求めずせやめようこまえだの言うことをいちいち真に受けても時間の無駄だ はつながったやっぱり<笑>ここだおそらくクローゼットお前はそこで目を覚ましただったらだが。 体についた血をどうしたしのかシンプルにあらシャワーはノード洗い流すのは無理じゃねえか。本人は体についシンプルにあらシャワーはノード洗い流すのは無理。別にシャワーを使わなくったってあ。クローゼットの上とあれを着て死体を運んだらシャワー以外のものを使えば汚れたウェットスーツはどうするのさ。荒らてトイレ サック絶対にツッドクハス以外が洗い流せたんじゃないかな犯人は体にシンプルに洗っシャワーはノー洗い別にシャワーはプロッを着てしたよシャワー以外のものを使えば汚れたウェットバラしてトイレ毎トサックス絶対にツッハス以外が洗い流せたんじゃないかな 犯人は体にてシンプルに洗ってシャワーは脳の脆いなそれは違うぞ帰り中を洗い流すだけならシャワー以外のものを使えばいいんだからなシャワー できるのは《あの冷蔵庫をよくお冷蔵庫のドリンクを使った》ビーチハウスの冷蔵庫確かにドリンクがあったのだが考えてドリンク1本のとても血を洗い流すには足りんぞ聞くわけにはいかない 買ったドリンクが1本だけ大量に使えば洗い流せるはずだふん、<笑>ありえないと言っただろあの冷蔵庫に水の類いはないその言葉切らせてもらういやあ何度も言わせるなそれは事件後の話だろそして犯人はその水をすべて使ったからあそこにはなかったというのかこじつけなんかじゃない大量に捨てられた同じ種類のうーん つうか実際そうだ俺何日か前に、えー、もっと早くではペットボトルの大量のペットボトルの水どうやらひなたくんも気づいてこらやっぱりそうだ間違いないそれってそうか お前しかいないてこやもちょっと何だまでは海水浴の待ち合わせの時犯人がペットボトルの水で全身を洗い流してビーチハウスにはタール類が置いてなかったお前はそれをごまかすために黙ってねえで何とかちょっと待てやこれ。 てめえらはそいつをダイナだったら泳いでるのいやは俺はてだから待てよそれはお前は誰ともあっままだだまだ犯人がどうや、ま、そういえば道路側のドアは塞がれてるしじゃあ犯人はどこからどうあのー。 日本にいいから答えろ答えられるかもしれないああ本当にわかるそうか そんなわけねえだろうがみんなクソ悪いんだよ の内をっちまうぞそんなわけねえ を踏み台にしたらそのしないが残されちまうだろうが その竹刀が残す 貫く正義のど真ん中闇夜に輝く土正義一番星とでキラキラちゃんとは私のことだ正義を執行しようかななななのなのなのなななななななな私はキラキラちゃんキラキラと輝く正義のなななななななななななななななななな これ<笑>皆さんキラキラちゃんは古今東西の様こんな状況であろうとも悪くてブロ正義を正義を守るためそして 아아かい5は길 Kristin すべてだ ほうどなでそれがどうしたのだケッチュ私には何もやましいことなどないからの 何, 何言ってんのさ違う私は正義の名のもとに断罪される理由などどこにもない しか い, ない。ズルーのことかそっかここでそんなゲームなんかが強烈な動機 これで証明できる小泉の殺人に関係ないなら